前に引き続き会議を開きます。法務省所管について審査を進めます。質疑の申し出がありますので、これを許します。大阪誠二くん。あの、まばらな拍手の中に迎えられまして<笑>。あの質問させていただきます。あのまず冒頭にですね、先週の六日の日。まあ、あの与野党の合意なしに衆議院の本会議がセットされて、そこで。まあ共謀罪法案。 えー、支出説明、そして質疑に入らざるを得ないという状況になりました。このことは我々にとってみると非常に残念なことでありまして、あの性犯罪厳罰化法案、これがまあ先に閣議決定されてですね。まあ、国会に出てくると、まず、あ、これが通常のルールだろうと思っておったわけであります。特に性犯罪の厳罰化法案は？ あの全国に多くの方々がこの法案の成立を待ち望んでおられる方がたくさんいるわけでありますあの法案を一日も早く成立をさせるということが大変重要なことだったというふうに我々は今でもそう思っておりますしあの法案の成立を遅らせれば遅らせるほどその法で救える方々を放置するということになりますのであのぜひ、あのー、いろんなタイミングでこの法案審議ができると思うので、あのー、そのことをまた主張していきたいなというふうに思っております、えっとそれで えー、っと今日はあのいわゆる共謀罪について質問させていただくんですがこの間、本会議で共謀罪のことについてな各党でいろいろな質問をしましたがあれを聞いていて私はどうもやっぱりよくわからないんですねわからないのは今回の共謀罪法案これを制定する理由、これはどういうことなのか何を目的に何が必要で制定するのかというのをもう一度わかりやすくです、ね、大臣、簡潔に。 あの国民にわかりやすく、どうもあの議事録読んでも私、よくわからないんですよね、わかりやすくちょっとご説明いただけますでしょうか<笑>金田法務大臣。えー、大阪委員のご質問にお答えをいたします。 昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢に鑑みますとテロを含む組織犯罪を未然に防止をしこれと戦うための国際協力を可能とする TOC 条約を締結することは急務であるとこのように考えております近年世界各地で大規模なテロが続発をしておりますその一方で我が国においても 暴力団による組織的な殺傷事犯、違法薬物事犯といったような各種の組織犯罪が多発をしている、平穏な市民生活を脅かす状況にある、こういう中で国内法において TOC 条約が創設を求める犯罪を整備をして、この TOC 条約を締結することによって、 テロを含む組織犯罪による重大な結果の発生を未然に防止することが可能になるんだと。また、国際的な逃亡犯罪に引き渡しや捜査協助が可能、ないしはさらに充実をしていくことができる。情報収集においては国際社会と緊密に連携することが可能となる。このように、テロを含む組織犯罪を未然に防止をし、これと戦うための国際協力を可能とする TOC 条約を締結することを目的として、テロ等準備罪を創設すると、このように考えている次第であります大坂誠二君。大きく言えば二つということでよろしいんでしょうかね、テロ等を含む組織犯罪の防止のために、えー、この、えー、共謀罪法案を提出する、それからもう一つは、TOC 条約を締結するために国内法整備をする。 この二つということで大臣、よろしいんでしょうか、端的に言うと金田法務大臣。二、まあ、つ、えー、とおっしゃいましたが、まあえー、先ほども申し上げましたが、TOC 条約を締結することのその必要性、えー、そのための国内法の整備ということをきっちりやることが、えー、現下の情勢の中で、えー、まあ、 未然防止、テロ等の組織犯罪の未然防止と、それから国際協力を可能にすることができるということになろうかと思います大阪誠一君。あれ、今のところは、わりと明確にはわりと言えないものなんですが、今の話、二回目の答弁からすると、TOC 条約を結ぶためにやるんだというふうに聞こえましたけれども、そこはどうなんでしょうか金田法務大臣。 えー、委員ご指摘のとおり、えー、TOC 条約を締結することを目的としていく、その中で未然防止ができる、あるいは国際協力を可能とする、そのためにテロ等準備罪を創設するということになるのかと思います大坂誠二君、それじゃ国内のテロ、あるいは組織犯罪の防止という目的は必ずしも主目的ではないということでしょうか。 金田法務大臣、えー。あくまでも条約の締結というものを、えー、考えていくべきだと、このように考えております大阪誠二君。それじゃあ、TOC 条約を締結するために国内法の整備が必要であると、そのためにあの今回の共謀罪法案を提出した。 でも結果としてそのことが付随的に国内のテロ対策あるいは組織犯罪防止にも資するとそういう理解なんでしょうか。金田法務大臣。えー、ま あ, あ、えー、すでにご存知の大阪委員に申し上げるのも。 まあ、なんなんですが、組織犯罪を防止する、その中のメインがテロの防止であると、このように考えております大阪治君どうもよくわからないんですが、TOC 条約を結ぶのが主目的だというふうに私には聞こえる、でそのために国内法の整備が必要であると、国内法の整備をした結果として、テロ、 もしくは組織犯罪、この防止に資するんだという意味の発言なんでしょうか、それともまた別の発言なんでしょうか、そのところ、目的をまずはっきりさせていただきたいんですか金田法務大臣。先ほどもお答えしたつもりでおるんですが、テロを含む組織犯罪を未然に防止をする、そしてこれと戦うための国際協力を可能とする。 そのための TOC 条約を締結することを目的として、テロ等準備罪を創設するものであると、このように考えています大坂誠二君、改めて整理をさせていただきたいんですが、それじゃあ、国際組織犯罪の防止、それが主目的であるということでよろしいですか、国内のテロ、国内の組織犯罪については、付随的なものであるという理解でよろしいですか。 金田法務大臣。えー、まあ、大坂先生は非常に精緻な、えー、お尋ねをされますので、何回も同じようなことを答えてて申し訳ないですが、えー、テロを含む組織に犯罪を防止するというのが、この TOC 条約の 国内法、担保する国内法の整備につながっていると、このように考えておりま逢坂誠二君、その冒頭におっしゃられた、テロを含む組織犯罪を防止するための TOC 条約、その際のテロを含む組織犯罪っていうのは、国際的な組織犯罪、テロのことなのか、それとも国内にも主眼を置いているのかっていうところを聞いているんです、ただそれだけです。金田法務大臣<笑> えー、国外に限るものではないですから、国外も国内も、えー、国内外というんしうかね、えー、テロ等の未然防止に、えー、資するその条約の国内担保法を作ると、こういうことであります大阪政治君 あ, のあまり釈然とはしないんですけれども、こればっかりやってるわけにはいきませんので、今日の段階ではそれでは。 国 内, 外の国内外のテロ等を含む組織犯罪を防止する、それと TOC 条約を締結する、この二つの目的だということで理解をしてよろしいですか。金田法務大臣、えーまあ、お尋ねにお答えしているつもりなんですが、いずれにしましても TOC 条約を締結することは目的であります。 大坂誠二君わかりました今日この時点では toc 条約の締結が目的であるとそれでテロを含む組織犯罪の防止という点においては国内外がどちらに重きがあるのかという点については必ずしも今日の時点でははっきりしないと今日の時点ではとりあえずそういう整理をさせていただきたいと思いますそこで次なんですがえっ、ー、と今回の共謀罪法案の対象犯罪二百七十七あるというふうに承知をしておりますがマスコミ報道によるとこれがこのうち百十が テロ関連犯罪であるというふうに報道されてるんですが、どれがその110に該当するのかが私はよくわからないんでありますけれども、これについて大臣、大変数が多くて恐縮なのでありますけれども、テロに該当する犯罪名を列挙していただけますでしょうか。金田法務大臣 まあ、委員からのお尋ねは、えー、トルコ準備罪の対象犯罪、えー、277、えー、法文上明記していますが、この、えー、対象犯罪の累計についてお尋ねであります、えーまあ、マスコミの資料というものを前提に今、110ということをおっしゃいました。えーまあ テロ等準備罪の対象犯罪は、長期4年以上の懲役または禁錮の刑が定められている罪のうち、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定される罪を選択をしたものであります。このテロ等準備罪の対象犯罪は、概むね、 一つはテロの実行に関する犯罪。一つには薬物に関する犯罪。一つには人身に関する搾取犯罪。一つにはその他資金源犯罪。さらに一つには司法妨害に関する犯罪に対別できるものと考えております。その中で、この最初の累計の えー、テロの実行に関する犯罪として、えー、列挙してくれと、こういう、えー、今のお尋ねだったと受け止めております、えー、例えばこのテロと準備罪の対象犯罪のうち、テロの実行に関する犯罪としては、例えば組織的な、えー、殺人罪、組織的、えー、犯罪処罰法の、えー 組織的な殺人罪、それから<咳>、えー、刑法に出てきます、厳重建造物等放火罪、それから航空の危険を生じさせる行為等のです、ね、処罰に関する法律に出てきます、えー、航行中の航空機を墜落させる行為等の罪、えー、それから サリン等によります人身被害の防止に関する法律にございますサリン等の発散罪、それから流通食品への毒物の混入等の防止に関する特措法に出てまいります、流通食品への毒物の混入等の罪があろうかとう考えております。 誠二君あの私、マスコミ報道が正しいかどうかはからないんですけれども、マスコミ報道では110がテロに直接関係のある犯罪だというふうに出ている、今、大臣、例示されましたのは、私、今、指をちょっと折るのを忘れましたけど、20なかったような気がするんでありますけれども、えっと、数としては100ぐらい、110ぐらいあるという認識なんでしょうか、大臣としては。 金田法務大臣まあ非常にあのお詳しい質問になってまいりましたので、えー、時間がかかりながらお答えしていくようなプロセスはお許しください、えー、テロに関する犯罪が110個というのは本当かというお尋ねだと思います えー、まあ、えー、報道の根拠は承知しておりませんけれどもそのような報道があったことは承知をいたしております、えー、テロ等準備罪の対象犯罪の中には五類型の中で、えー、複数の類型に該当し得 る, るものというのが少なくないわけでありますそしてそのようなものの中にはその類型に当たるか否かの判断が分かれうるものもあります したがって、テロと準備罪の対象犯罪のうち、テロに関する犯罪に該当する罪の数をお答え申し上げるというのは、困難であることをご理解願いたいいたと思います大坂誠一君。あの 多分です、ね、私もそのあの累計に全部きちきちっと当てはめるというのはなかなか簡単ではないというふうに思っているんですところがマスコミ報道では110とかっていうことで決め打ちで出てくるものですからいや不思議なもんだなと私は思っていましたということは法務大臣あれですね110ということは法務省が言っているということではないという理解でよろしいですか金田法務大臣委員長 ただいまご指摘のように、それを法務省側が発表したというような事実は私は承知をしていませんので、それのように受け止めては、マスコミの報道の中にそういう数字があったというのは承知をしております大坂誠二君。それでは改めて確認ですが、公式には発表してないと。 だけれども非公式にそういう考えを持っていったということもないという理解でよろしいですか、公式には発表していないということは、多分今の答弁でそうなんだろうと思います、非公式には実は110ぐらいあるんだけどなとい う, ようなことでマスコミにしゃべったとか、そういう事実もないということでよろしいですか金田法務大臣、えーまあ。先ほどからご説明を申し上げました。 報道に出ているその根拠をです、ね、私は承知をしておりません、したがって、それが事務レベルでどういうふうな流れにあるかというものについては、ただいまご質問がありましたが、それについては私は承知をしておりません、したがいまして、まあ、先ほど私が申し上げましたように、 その五類型のうちの複数の類型に該当し得るものが少なくない上にえに、ー、そのようなものの中にはその類型に当たるか否かの判断が分かりうるものもあるとこのように申し上げましたまさにそういう状況の中で、えー、まあ事務的にどういうふうな検討を現在進めているかについてこの場でえ直ちに申し上げる状態にはありません大阪政治く君 あのこの問題については明確に私はあの文字で文書であの通告をさせていただいておりました共謀罪法案対象の二七十七犯罪のうちテロの実行に直接関わる犯罪を列挙してくださいということを言ったわけでありますけれども先ほどの列挙では二十に満たないぐらいの例示があったかというふうふに思いますしかもマスコミ報道の百十というのは大臣は承知はしていると。 だけれどもそのことは法務省としては公式には発表していないという理解でよろしいかと私は感じました、だけれども、事務レベルでどういうやり取りがあったかについては大臣は承知していないということでよろしいですか。金田法務大臣私はそういうふうういいふな公式発表があったという事実を知りません 大阪政治君私が質問したのは、公式発表のところはもう整理がつきました、でも百十っというのはなぜ出たのかなというふうに思うわけです、本来的にはマスコミの皆さんが、えー、自分独自で、マスコミ独自で専門家を雇って、あるいはお願いをして、今回の二七十七が五類型のどれに該当しますかということを専門家に頼んで、意見を聞くというふうには一般的には思いがたいんですよね。やっぱり 法案を作っている政府にどれに該当しますかというふうに聞く、まず取材をするというのが筋だと思うんですが、法務省は事務的にもこのことを出しているかいないか、大臣は先ほどそれは事務的にはわからないというふうに言いましたけど、その理解でよろしいですか。金田法務大臣、えーええ、そういういい理解につながる私の言い方 えー、と思いますが法務省として正式に発表した事実はないものと認識をいたしておりますのでそういう理解につながるのかなと思ってお聞きをしておりましたなおこういう非常にあの先生の厳密な分析を踏まえた質問でございますからこういうのはできれば実務方の責任者を呼んで まあ、この場でお聞きいただくのもありがたいなとは私の立場では感じて今、お聞きしておりました大阪政治君私はさほど難しい質問をしているつもりはなくて、5つの分類が出されて、そのうちテロに該当するのは110だという報道があった、それは法務省が発表したものですかと言ったら、それは法務省は発表していない それでは事務方がそういう情報を流しているのかどうか、そういう事実は非公式にあるのですかって、ただこれだけを聞いているだけで、さほど難しいことを聞いているわけではないんですね、ただ大臣はその講談のところ、事務方がそれを出したかどうかについては大臣は承知していないということでありますので、その事実は否定していないというところが、今日までのぎりぎりの事実だというふうに私は受け止めさせていただきました、でこの問題、それじゃあここでちょっとひとまず置くことにしましょう。 私はなぜこういう質問をするかというとです、ね、この共謀罪法案については最初からイメージ戦略が多すぎるんですよ、最初からテロ等準備罪と言って一般の人は該当にならない前の共謀罪とは全く違うんだということを1月段階で言っていて、そこまで明言するんだったらその中身聞かせてもらいたいと言ったらそれは法案ができるまでちょっと待ってくれというのが大筋の流れだったとい う, ふうに思っています。でもテロ等準備罪とという言葉をささせてです、ね、随分と国民の皆さんに は, 私は こう法案の中身と違ったイメージを振りまいてしまったのではないかという印象を持っているんですね、それから今回のテロに該当するのも110というのもです、ね、本当に110、それじゃあどれなのかというのがわからないうちに、ああ、そうかと、277のうち110もテロに該当するのか、それは重要かもしれないなと思う人もいるかもしれない、だけれどもものを伝えるときにはちゃんとその事実をはっきりさせて伝えなければです、ね、私はまずいだろうというふうふに思うんです、だからここを丁寧に聞かせてもらっているんです。で 事前に法務省に110のリストを出してくれと言ったらそれは法務省は出せないというふうにあのうちの事務的なやりとりの中では言っておられましたじゃあ110のリストが出せないんだったら本当に110該当しているかどうかもわからないわけでありますマスコミ報道が間違っているかもしれないそのところを私は確認したいわけであります今日はこの程度にとどめさせていただきますけれどももしこれ110であないのにもう110という言葉が独り歩きしてるんであればこれもまた 事実のはっきりしないイメージ戦略というふうに言わざるを得ないというふうに思いますさてそこで次ですが薗、えー、浦副大臣にお越しをいただいておりますえっ、ー、と我が国の法律の中には予備罪ですとか陰謀罪ですとかそういうものはすでに今の現在の法律の中にあるわけですねであるにもかかわらずなぜ TOC 条約の求める義務が果たせずに今回新たにこの え共謀罪法案なるものをあのー。作らなければいけないのか。なぜ T. O. C. 条約を、えー。締結するためにこれを有効にするために。この共謀罪法案を作らなければならないのか。もうすでに予備罪や陰謀罪があるではないか。それではなぜ不十分なんですかっていう点を教えていただきます。薗浦外務副大臣。はい、えー、お答え申し上げます。あのー、この条約の第五条はですね。 契約国に対して重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方をその未遂または起遂と別にして犯罪化することを義務付けておりますしかし我が国には現行法上参加罪というものは存在をいたしませんまた重大な犯罪の合意罪に相当する罪も内乱罪等ごく一部でございます また、予備罪について申し上げますと、そもそも条約上の重大な犯罪、これに当たります罪の一部にしか規定されておりません、また、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないというふうに我が国ではされております、したがって、この重大な犯罪の合意を犯罪化することを求めております、この第五条の趣旨に、このままでは反する恐れが高いというふうに考えておりまして、 したがって現行の国内法では、この条約の義務が履行できない、したがって新たな立法措置が必要であり、このテロ等準備罪を新設しなければ、本条約は締結できないというふうにわれわれは考えております大坂誠二君。この間、外務大臣の答弁の中にです、ね、国内法の中に、えー、予備罪ですとか、す、ま、で、あ、に要するにその、実際に犯罪を犯さなくても罰することのできる規定はあるけれども、それがごく少ないんだ。 だからだめなんだという趣旨の答弁もあったかというふうに思います、これは、それはですね、数が OK やいいということなんですが、少ないとダメだめだという、その基準みたいなものって、何かあるんですかその裏、外務大臣、外務副大臣。あの基本は、重大な犯罪、これの合意を処罰さするようにということを求めているものでありまして。 そこはです、ね、重大な犯罪について処罰をしなければならないという規定をわれわれが作らなければならない、そこに網がかかってない以上、えー、条約をなかなか五条の趣旨というものをクリアできないというふうなのがわれわれの考え方であります大坂誠二君あの、副大臣ですね、各国、実は刑法に定められている犯罪というのは一緒じゃないんですよ。 それぞれれままちまちなんですよだからそれは各国の事情によって随分違うんですよね。例えば日本が今、薗浦副大臣のおっしゃるように重大な犯罪、四年以上しかも組織犯罪に通ずるようなものそれを定めたその結果二百七十七だというその主張はわからなくもないんですけれどもでも、よその国を見ると必ずしも日本にあってよその国にない犯罪もあるでしょうしよその国にあって日本にないものもあるんですよね。だかららそういううい中で国際条約を結ぼうとするならば 私はこの七十七っていうのにあえて無理してこだわる必要がないのではないかっていう気がするんですけれども、そういう論法って成り立ちませんかね。その裏外務副大臣あの。ベースにあるのは、あくまで重大な犯罪というものに規定されるものですが、あの先生、今ご指摘いただいたように、その中で我が国が独自に判断をし、 この重大な犯罪をこちら側、つまり罰するというような形で規定をすることによって、この条約を締結するということは、我が国の独自の判断で行うことが認められているというふうにわれわれは解釈をしています大坂誠二君、そういうことであるならば、例えば立法府において、二百七十七の犯罪のうち、 これとこれは外してもいいんじゃないか、あるいは諸外国の例を見て、諸外国にない、例えば日本独自の犯罪が仮にあったとするならば、これは世界の共通という観点から見て、これは外してもいいなと思われるものがあった場合には、それを外してもいいということでしょうかその裏、外務副大臣。あの基準はです、ね、あくまでこの中に書いてございます、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を、 国内法で付した場合に犯罪化が義務付けられるということでございまして、この合意の対象というのは、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪ということでありますから、この両方の条件を満たす必要がある、でそこに、えー、我が国が逆に言うとお、これは違うとか、これはそうじゃないという話ではなくて、あくまで国際的にその二つの条件が満たされるという判断を必要とされるものというふうに返しております。 政そこが私、わからないんですよ、そのような副大臣もあのご理解いただけると思うんですが、各国の刑法犯罪の制定状況というのは一緒じゃないんですよ、それぞれバラバラなんですよね、共通している部分もあるかもしれませんけれども、そのときになぜ各国が独自の判断で、えー、277って、今、形式的に見ると277というふうに政府は判断したんでしょうけれども、これ、立法府の判断として、それを、 減らしたり増やしたりっていうようなことができない仕組みなのかっていうのは、はそこの合理的な説明が私にはよくわからないんですけれども。佐村外務副大臣、あの今申し上げました、いわゆる組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪というものはまず基準としてあります。で、その基準のを満たすために我々が 条約を取り消し、基準を満たすためにこ、のこの中に盛り込まなければならないものということで、判断をさせていただいておりますき君、あ の, 今日のやっぱり答弁では、私は理解できないので、あのこれ以上は今日この問題はやめますけれども、ぜひ考えてみてください、各国とも状況が違っているんだっていうところを踏まえた上で、真に何がいるのかということをあの主権国家として判断をするっていうことがあっては、 いいいのででははないかと私は思うんですよねだからそこのところをです、ね、丁寧に考えていただきたいなというふうに思います、で大臣改めて大臣の方ですけれども、結局、今日の議論を通じて分かったのは、えー、277のうちテロに直接該当するのが110であるということは、少なくとも法務省としては根拠が今のところはないということでよろしいですね、報道ベースのものについては。 金田法務大臣え今委員からご指摘ありました、えー、私は、ね、報道ベースのお話であるということ申し上げましたがその通りに思っております小坂誠治君あの大きな一点を確認させてもらったと思っています百十がテロに該当するんだというのは法務省としては、えー、必ずしも 公式な見解ではなくてそれは単なる報道ベースのものであるということを大きく確認をさせていただきました一点質問金田法務大臣先ほども申し上げておりますがどの五つのうちのどの類型に入るかというものがダブっていたりそれをどちらかにするというものは非常にまだいろいろな議論があったりという部分は ありますことをご理解をいただきたい、その前提の上に立って、そういう状況になっているということであります。ますはい、これにて、大坂誠二君の質疑は終了いたしました。